この間ですね、ことあるテレビ番組で宝くじが当たる温泉があるっていうのを紹介してたんですね。はい、このようにお金を洗います。はい、皆さんこんにちは。 夢ぐり女子チャンネルへようこそ温泉はずきですはいということで今日はちょっと自分のことについて少しだけ話したいと思います多分このチャンネルを見てくださっている方は温泉が好きで見てくださっている方が多いのかなって思うんですが私実は温泉のタレントともう一つですねやってる専門のものがありましてそれは実はパチスロです知ってる人はいると思うんですけどあのパチソロのタレントとしても活動 させてていいただいておりますなんとですね家にもうすぐなくなっちゃうんですが「凱旋ゴット」「神々の凱旋」の実機があるぐらい凱旋が好きです。 え、というか、パチスロが好きです。<笑>で、結構やってるので、<笑>あの、雑誌とかもねあの、出させていただいて、コラムとか DVD とかも出させていただいて、専属とかでもやらせていただいてますので、よかったらそちらの方も買って、歯<笑>書きに、自<笑>然好きよかったぜって書いて、送ってください。あの、その歯書きがすごい重要になってますので、皆さんぜひよろしくお願いします。<笑>あの、まあ、あ宣伝も込みで、なんですが、あのー、私、その、まあ、あ温泉やりに行った土地で、パチスロー するのも実は好きでで、そういうことを結構やってきてたんですがこの間ですねとあるテレビ番組で宝くじが当たる温泉があるっていうのを紹介してたんですねで私はじゃあそこのお湯に入れば私パチスロ勝てるんじゃないかな って思って、ちょっといろいろと考えて、で、お宿の方にも連絡させていただいて、こういうことをやりたいっていう、無茶な相談をさせていただいたんですが、でもその無茶の相談にもなんと乗っていただいて、いいよ、やっちゃいなっていう感じで言ってくださったので、ちょっと挑戦したことがあります。なので今日はそれの動画を紹介していきたいと思います。はい、旅館さんはですね、横屋旅館さん。長野にありません、ね、横屋旅館さんですね。で、もう一つ、やっぱりその、金運アップといえば、ゼニ銭洗弁店。 らのが行ったこともなかったのでちょっとこの2つを組み合わせたら すごい金運アップにつながるんじゃないかって思ったので、検証してみることにしました。なので、その検証動画を<笑>見ていただきたいと思っております。で、その検証なんですが、お札を持ってゼ銭洗い弁店に行きます。で、ゼ銭洗い弁店で、まあ当然ながら、このお札を洗ってきます。で、その洗ったお札を持って、旅館旅館さんに行かせていただいて、旅館旅館さんのその金運が上がる黄金風呂だったかなそこの<笑>お湯で、このお札をもう一度洗わせていただきます。 でその洗ったお札を使ってパチスロにチャレンジはいくだらないでしょはいでも私本気でやってるんですだって勝ちたいから<笑>なのでその検証ですなんとこのくだらない提案に乗ってくださった横山さん本当にありがとうございますでまあそのね検証結果気になるでしょだってこれ勝てるんだったらみんなやりたいでしょっていうことでどうかその検証結果を見守っていただきたいと思います結構ねこれがね、うんうん、まあまあ見てのお楽しみですということで 動画どうぞはいということでですね今日はいろいろ思うことがありまして鎌倉にあります純イベン弁店にやってまいりました見えますかねいろんな人がお連れこちらですねちょっと初めてなんで楽しみに行ってこようと思います取りくぐりますそうするとですねえー、ねこのようなお口のみたいなところに出ましたね すよう日平日なんですけど、じゃじゃーん着きました、じゃあね、日を見てから中に行きたいと思います、すでに洗うぞ。はい、ということで、お金洗い終わりました、そうですね、<笑>これで私もお金持ちになれるはず。 あ り, ありがとうございますありがとうございますそばきましたよこお茶が甘いよね ということでですね、えー、やってきました。お部屋です。<笑>疲れましたね<笑>。ということでですね、えー、実はさっきのゼニアライベン弁天の方の動画のときにもお話しさせていただいたんですけども、今日はあるたくらみがあって、こちらのお宿さんに来させていただきました。たくらみとはですね、 あの、ジュアライベンテンは、あそこで洗ったお金を使って世の中に返すと、そのお金がまた増えて戻ってくるという言い伝えがあるとこなんですけども、じゃあそれをこの有名なお金で金運が上がるとちょっと有名なこのお宿さんでやったらどうなるかなと思いまして、その企みを実験するためにやってまいりました。 と今はですね黄金風呂と呼ばれているお風呂ではない方のお風呂の方に来てますえっと今の時間帯が女性がこちらなので入らせていただいております、ね、誰もいないですね来、うん、てくださいボコボコボコボコ分かりますボコボコボコボコ空いていて景色がすごい最高なんですよ暗くてわかんないかな滝かな川かな 水のせせらぎの音がずっと聞こえていて極楽です今ここは貸切風呂の方なんですけども貸切風呂っていうのはもっと小さい湯船だと思うからこんなに大きな湯船でした、まあ、2家族ぐらい入れるぐらいのスペースはあるんじゃないかなと思いますでここの貸切風呂なだけでもこれだけ黄金風呂なんですけど明日の黄金風呂どれぐらい黄金風呂なんだろうってもう今から楽しみですしてよかった ここはですね、もう一つ露天風呂があったんですけども今は設備改修中のため利用ができなくなってます残念です足元気をつけていってくださいねはいこんな感じですごく長いところを通っていきますそして見てください横には川とうわーものすごくいい流れの川がありますうわー絶景めちゃくちゃいいですね気持ちいいあ見えてきました うわあ、本当に黄金おおいや素晴らしいきれいうわしかもすぐ横には川が流れててこれですほらこの黄金風呂の横に見えますかねすごく長い、勢いのある川が横を流れていますもはや滝滝って言ってもいいんじゃないかぐらいガーっと流れている川ですね こちらが黄金風呂になりますうわー素晴らしいよしでは早速いただきたいと思いますはいでは中の様子を色々撮影していきたいと思いますうわー見えますか素晴らしいですね鉄の要素でですね岩の部分が赤くなっていますね空気に触れることによってこちらの赤茶けた色になるそうですこちらからお湯が出てきていますそしてですねこちらが景色になります うわ見てくださいこんな壮大な景色の中温泉に入れるんですよよいしいただきますう わ, しいうわ気持ちいい見てくださいこの景色素晴らしいあこの川の音を聞きながらものすごいいい景色に包まれて入れる黄金風呂もう最高ですね 熱性な鉄の匂いがちゃんとしていまして本当に黄金で輝くお風呂ですね濁り具合がそうですね私の透け具合で、ね、見ていただけたらと思います、うん、さて、今日はここに来たのには大事な理由がありましたそうです先日、えー、昨日、鎌倉のゼリー洗い弁店の方に行ってきましてゼリをしっかり洗ってきました、うん、こちら横屋旅館さんの黄金風呂は入った人が 宝くじがたくさん当たったという声がいっぱい届いてる温泉なんですねならば私はパィスロライターとしてここは黄金風呂を使ってパィスロで大当たりをさせたいと思っていますですので昨日の銭洗い弁天でやってきたように今日 は, はなんとこのお金をこの黄金風呂で洗ってその洗ったお金を使ってパィスロで買ってやろうという桜見です 大当たりするんじゃないかって思ってるんですけどまあその検証をやってみようと思いますではですね早速このお金をこの大ゴングルで洗いますはいこのようにお金を洗いますそしたら乾かすできたはいということで今日の任務は終了ですでもそれにしてもですね 実は、えー、まだ母親のおなかの中にいた頃からこの辺の、えー、山にずっと毎年来てたんですねちょうどそうですね二十歳ぐらいになるまで母親と父親と一緒に、えー、ずっと毎年来てる避暑地でしたこにちょっっと上に上がった えー、白樺湖とか女神湖辺りに私は毎年ってたんですけどもこちらの周辺にあります乙女滝とかその色の滝の方にも足を運びに来てたりもしてましたなのでこの宿に到着した時にすごく懐かしい気持ちになりましたいつも私のことを出迎えてくれたもう一つの故郷がここの町なので。 本当に私かららしたら大切な大切なな場所ですなのでそういう気持ちもあってか本当にこちらの温泉は私にとっては多分きっと何回も何回も通うんじゃないかなと思うような場所になりましたパワースポットとしても有名なこちらの黄金風呂ですのでもしこのまま金運が上がって私が大勝ちするようなことがあったらきっと1週間に1回ぐらいは通っちゃうんじゃないでしょうか皆さん最後までありがとうございましたチャンネル登録 そしてツイッター、インスタグラム、そして私のホームページ等もありますのでよかったらそちらの方も見て登録やフォローなどしてくださいではまたねバイバーイ